いいあおたちゃ あ, あ, あ, あ, あっしまったいお<笑>や<ば>い、ま<笑>ばいいねんるか。 あーやばいやばい。来てる来てる来てる来てる来てるつけるつける来てるつけるつけるつ<笑> な, 装備 な, な, な, <笑>なるつけるつけなつけるつけるつけるつけるつけるつけるつけるつけパンツるつけるつけるつけるつけるつけるつける使えるつけるつけるける うん、いやなんか来てるぞ。何るちょっと粛清しなきゃよ。ああ、来てる来てる来てる。えい、ー、えいえいえい。ああ、卵シリーズ、卵<笑>シリーズ。えいえい。卵シリーズ、卵シリーズ。やばいやばい。すいません。<笑><笑>あれあれ食べようと思ったのに。<笑>ああ、卵シリーズか。卵シリーズか。 アムマッハハハハハハハハハハマハハハハハハハハハハハハハハハハハハイビングハハハハハハハハハハハハハハハハハうハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ はい何でしょうかおおーどうぞどう ぞ, ど う, ぞん、ま、迷んまんうん、うんそうっね、迷う迷う迷う迷うもんねや食うわミッドナイトも全部開始しよう進めるか中心中心俺らもあれ行こうあれここでんもっとこうせう やあいつだかからん来なが確認されこっいいつけは絶対倒せよう。ごめん。Like, <gra> <音楽> やばい<笑>待って w カリさん武器<笑>あれこれ ど, どういうのかな、こっちかまとちょっと武器の配置かよう、えー、よし、書いたわ、えー、これでもハイライトでもないしちゃ一回この試合終わったらさぁ、ちょっとみんなであれ取ろうぜスクショ、ブショ、ブショ、ブショはぁ、やばぁ、えうわ、ん。え、やばいなどうやばい、やいいける、けるいけるいける、フェレいけ る, いけ る, いけ る, いけるあいつ落ちてるぞ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 ヘレンの PVP 力によるあ、待って真ん中行くわあついてていいかも 0.5 行ってから来たりしてついていこうぜ、えー、あ、とこやってんね<笑>来てるよ来てるよ来てるよ、右あー、嘘 <笑>どうする？上行く？上行く上行く？かわ い, い<笑>なにこれ？<笑>ここら辺でスクショ撮るか<笑> ？okok、okay、はい、どう乗るんだ？はい。<笑>ちょうどいいじゃん。ここでスクショ撮ろうぜと言ってもスクショ。なんかどうしよう。なんだっけ？ やぞうのやつ忘れちゃったわ。F2 機で。うんうん、俺も F2 で F2 ああ、そっか、そっちっか、そっちっか、そっちっか、そっ ち, っそっちっ使えるんでしょかー。ねえ。ことことことことことことこと乗れこと乗れことだ<笑>乗れこと乗れ乗れ乗んだ<笑>ことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことことこと <笑>いらな。まあいいや。<笑>最もいらない装備だった。よし。パシャ。ありがとう。パ、はい、シャ。これでインスタ映え。インスタ映えこれ。<笑>